どうも炎上ライフの奥にさんです。今ですね。台湾の台中に来てます。今後ろにおられます方は私の知人でして竹原さんになります。 はいう今回ご紹介するお店なんですけどもこの竹原さんにご紹介されてきたお店になります竹原さんここはどんなお店なんでうーえびつりーあエビびりーだ、はい、ここはね台中駅から結構離れてるので車で来ないとちょっと気に入って車駅からあんまり車だと ぐらいはうん、あちっなんですけど海中の駅近郊よりかはやっぱ離れてるんで、うん、お客さんもそんなに多くはなくてのびのびとできるような感じみたいなお店みたいですなのでねこれからね店内の方に入りましてどんな感じのお店なのかっていうのをお中に入って見ていきたいと思いますではねこれから入っていきます 店内入ってきました店内なんですけども雰囲気はこんな感じになってますすごい広いですはいでこちらがね受付なってまして金額の方なんですけども この青と赤のこの2種類のカラーの表示があるんですけどもまずねこの青い方青い方は E 社 OGR 社 OG3 社 OG と1時間2時間3時間っていう形で料金になってますで350元550元650元となってますで一番下はねまあ MY 社 OG なんで1時間ごとの延長をしたい場合は200元っていう形になってますで次に赤い方 こちらの方は300450550という形になってましてそういう形の金額になってますでこれの2つの違いなんですけどもこちらの方はオスのエビになってますでこっちは混合池って書いてあ る, あるんですけどもオスとメス両方入ってる池っていう形になってますでなんでこれ金額違うのかって言いますとオスの方がねエビが大きいんですねで大きいので金額が気持ち高いっていう形で料金になってます で、大きいの食べたいっていう人がやっぱりこちらの地元の人も多いので多いというか人気があるのでこちらの方はやっぱり金額高いですねこんな感じになってますあとね実際の池なんですけどもこちらの手前にある左側の青い方がオスのエビの池になってましてこちらのね赤い方が混合池なんでオスとメス両方入ってる池になりますでこの奥の方にずーっとズームしていきますと こちらも黒い文字で金剛池と書いてましてこちらはね魚の入ってる水槽っていうか池になってますでエビの他に奥の方にも魚の釣り堀っていう形であるのでこちらも魚の方の釣りもできるという形になってます、はい、ではですね地元である竹原さんがエビの釣り方をね教えていただくということで教えてもらいたいと思います それで、まず1匹目を釣ってどんな感じで釣るのかっていう状況をやってもらってみたいと思いますおきまおおおおおおおおおおおおお でけー・これ挟まれると痛いですね痛い・<笑>でけ・はい・これちっちゃい本ですか・これちっちゃい方<笑>それでね実際にエビを釣るエサなんですけどこんな感じでエビとこの赤いのは魚のボラの腸みたいですねこれがエサになってるみたいですはい・<音楽> これでちょっとテンション張ってもらって。<音声><音声> 上上にテンションが<笑><笑>釣ったエビなんですけどもこれからね調理していきますでまず初めにやるのが下処理で内臓を取ったりあとは何ですかそのハサミ取ったりハサミ取ったりをここでやります じゃあ実際に作業を進めていきましょうえ、<音声>上原さんめっちゃ手慣れてる<音声><笑><音声>下処理やってるんですけどこちらの方に行くと実際に焼くとこがありますここを焼くのはセルフサービスになってまして お客さんが来られたらここで自分で焼いていくみたいです。なので、今下処理終わったらこちらの方で焼いてみたいと思います。じゃあ下処理が終わったやつなんですけども、今度下処理で塩ですかね？塩を入れて洗うみたいです。 で次はもう下処理が終わったんで次はこうやってエビを串に刺していきますすごいまだ動いてる、うん、ではですね竹原さん自らの手で焼いていただいてもらってますコンの上の方に火があってでそれで焼いていくような形みたいです焼いてから5分ぐらいですかね立った状態がこんな感じです ではねエビの方が焼き上がったみたいなので焼き上がったエビの感じこんな感じですねいやすごいうまそうっすねこれで今竹原さんが言ったさっき話 し, したんですけど一本抜きこんな感じで抜くらしいですすげえこんな風に抜くんだえー、これ地元の人しか知らないですよねこれ一本抜き熱いのでこういう風に抜くと一気に抜けるみたいですはい っとお実際焼き上がったエビがねこんな感じになってますじゃあこれをね実際試食してみたいと思いますそれでですねエビ釣り屋さんの一番奥の方に行きますとこちらの方がね調理場になってますエビ以外のね注文もできますのでエビ以外の注文したものはこちらの方でお店の方が調理して提供してるっていう形になってます ではね、食べていきたいと思うんですけどもエビを焼いたもののほかにいろんなね料理も注文しましたこれ卵焼きですかねオムレツみたいな感じであさりの味噌汁あと炒め物ですねこんな感じでこれも豚肉の炒め物ですねはいでこれチャーハンでこれも野菜炒めこれんですかねこれ、これ過去の口あ タコの口へぇ、えーこんな感じですタコの口を上げたようなものですねみたいですじゃあね食べてみたいと思いますどんな味なのかちょっと楽しみです普ちは楽しなぁ、普通でおいて 漢字で書くと「竜の玉」「竜、ね <Toni> um. うんうん、の玉」「ドラゴンボール」ドラゴンボール。<ımız> <笑> <impulse> <cure> <vole>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 <笑><笑>うん、はい、総評になります今までの動画見ていただきましていかがだったでしょうか私もエビ釣りなんて初めて体験したんですけども台湾だとね、エビ釣りは結構定番らしくて 地元の人は結構よくやられてるレジャーの一つなんですけども実際エビ釣りを体験しまして結果的には1匹も私は釣れませんでした魚と違ってねエビのね感覚がちょっと難しいっていうのがすごい感じましたとても楽しかったのでぜひねまだやったことがないっていう方は試してみるといいと思います結構楽しいですはい でそれでねもう一つ釣ったやつをここは実際にセルフでさばいて食べれるっていうお店なので、まあ、それも食べてみたんですけどもすごいねエビ自体もプリプリしててすごい美味しかったですエビみソーもね最高でした。めちちゃくちゃくいいですはい まあこちらに来られたら必ずエビはね焼いたやつは食べてみてくださいそれ以外にチャーハンとか野菜炒めだったり牛肉とか豚肉の炒め物だったんですけどもどれ食べても超うまいですなので釣り堀終わったらその後奥に入って料理食べてみてくださいここはね楽しめますし料理も美味しいので楽しんでご飯食べてこれができるいいお店だなと思いますで詳細はね概要欄の方にも載せておきますので 見てくださいでは投票の方は以上になりますはい。最後までご視聴いただきましてありがとうございましたまたねこれからもね台湾のねグルメ関連ご紹介していきたいと思ってますので今後ともねよろしくお願いいたしますそれでは以上になりますそれではまたバイバイ